皆さんこんにちは伊勢シーパラダイス館長の田村です質問もお世話になっておりますえ今回はですね伊勢シーパラダイス youtube チャンネルのことで皆さんにご報告がありますなんと皆様のおかげで伊勢シーパラダイス youtube 登録者数6万人を突破しました YouTube の登録者数が3万人になったところでメンバーシップを始めましたもうね1年2ヶ月経っておりまして YouTube の方もありがたいことに6万人を超えているということなんですけれどもメンバーシップの方ですね現在はなんと700人を超えるお客様に登録をしていただいておりましてありがとうございますうありがたい限りでございます、ね、そう すぐにね23か月で終わりますって館長言ってたと思うんですけれども<笑> 3か月間の限定になりまして、はい、皆さんにね応援していただきながら登録者数も増えてきたのでこのままできる限り頑張れる限りやっていこうと思っておりますので皆さんもお付き合いいただけたらと思いますよろしくお願いします伊勢シしパラお願いしますここだけは言っときたいい 本当に昔から30年と「イセシーパラダイスのふれ合い」っていうコンセプトをもとに生き物たちとお客様との距離を近くして感じていただくっていうのが、まあ、その部分は他の演壇さんには負けないように最前線に走っていきたいなと思っていますはい、そうね<笑>頑張っていきましょう<笑>なな、んかもう抜けてるな夕方やから<笑>頑張っていきましょう これからも動物やお魚たちの魅力をどんどん皆様にお届けできればと思いますので引き続き応援をよろしくお願いいたしま す, お願いし ま, すまたチャンネル登録や高評価をいただきますとクッキル僕たちのモチベーションも上がりますのでよろしくお願いいたしますい、お願いし ま, す願いしますシーパラダイス館長田村です、えー、どうもいつもお世話になっておりますお願いいたます 今回ですね<笑>。わ<笑>かんわ<笑><笑>。そっか、そうやな。あ、そうやね、そうやね、そうやね。その通り、その通り、その通り。